色上質紙にプリントして超簡単にできるグラデーションもみじです色上質紙は薄口または中厚口を使ってくださいダウンロードした画像を色上質紙にプリントアウトしますこれを点線のところで細長く2回折ります 葉っぱと葉っぱの間を切って、3つに分けます。ここでは線に沿って切っていますが、大まかに切り取っていいです。葉っぱを切り取るときは、線よりも少し内側を切っていきます。ずれやすいときは、葉っぱより外側の部分をホッチキスで留めてください。広げると、それぞれ色合いの違う、 グラデーションモミジができています色上質紙の色や大きさを変えると葉っぱ全体の色調が変わり大きさの変化も楽しめます葉っぱを貼るときは枝先になる方から貼ると茎が隠れて重なりがきれいに見えます色紙に貼ってもいいしたくさん作って壁面飾りにしてもいいでしょう お好みで工夫してお使いください。